それでは、2019年度の計算基数学1の授業を始めたいと思います。まず、この授業で使う資料ですけれども、まずテキストですね。テキストは、酒井光先生によります計算基数学1の講義ノートという資料を使っておりますで。あと、この辺の情報については、授業のサポートページ に置いておきますあと、その他の資料はですね、こちらの授業サポートページの方に置いておきますので参照してください。で、えー、とこの授業の内容なんですけれども、えー、とまあ計算基数学という内容なんですが、まあ、計算基数学といってもいろいろな定義があります。で、そこで、この授業では特に、そのまあ計算機上でですね、主にその整数や多項式に対する 代、まあ、数計算を行うための数学を学んでいきます。で、その特徴をですね、もう少しあの詳しく説明したいと、紹介したいと思います。えー、とまず、えーと、最初 の, そあの特徴はですね、代数的であると。代数的なものを扱いますということで、代、えー、数的というのはどういうものかというと、その主に加減乗場ですとか、それから、まああの 群や間などのその大事な性質に基づく計算を対象にしますということです。で、えっと、二つ目の特徴は、えっと、構成的と呼ばれるものでして、これは、あの、具体的な、あの、計算を伴う、そのアルゴリズムを実際に、えっと、考えていきますということです。で、えっと、最後に、えっと、実際的な、あの、ものを扱いますという特徴なんですけれども、えっと、これはですね、あの、一つは、 あの理論の正しさに加えて、まあ、効率を重視するということで、まあ、もちろんその正しくその計算ある目的のものは計算できる理論でなければなりませんけれども、まあ、それに加えてですね大体普通の数学皆さんがこれまで触れてきた数学ですとその、まあ、正しい ある計算をする手順が正しければですねただ、正しければそれでいいというところで終わってたんですが、ただあの、実際の生活の場ではですね、困る場合があるわけですね。例えば、その、うんと、ま あ, あの、あるですね、こうあ、あの、なんかメッセージを暗号化して、で、安全に相手の人に届けてで、それをまた複合して、元の情報を再現したいといったときに、 えー、とその複合にこう100年かかっていたのでは、まあ、とても使えないわけですね。そうするとあの例えばその情報がすぐ欲しければなるべく短い時間で複合できるようなこう手順が必要になるわけです。まあ、そういう意味でその効率を重視するということもあの入れております。でもう一つは、えーとまあ、実際にです、ね、その計算機上で動作するさせることを念頭に置くということです。 で、これはどういうことかというと、あの、今日、その、この後の授業で、その計算機の構造について紹介しますけれども、えー、そこではそのメモリーという、あの、ものを扱いますで。そこにこう、数値や式を記憶しておくんですが、えっ、ー、と、例えば、その、えっ、ー、ですね、あの、皆さん使っている学生証っていうのには、あれには、あの、IC が入っていて、で、その、 えっ、ー、と、IC、あの、学生証をですね、こうセンサーにかざすことで、こう、いろんな用途に使えるわけです。で、あのご存知の方いるかもしれませんが、あの、皆さん、われ、皆さん使っている学生証、我々が使っている職員証っていうのは、あの、皆さんが使っている、あの、交通系の IC カードってありますよね。あの、スイカとかパスモとか。あれと実は同じ、あの、企画でできております。で、で、ですので、えっ、ー、と、 ただ、同じ企画でできているんだけれどもこう中で の, そのいろいろな、えー、と設定が異なるので、まあ、皆さんの学生証がすぐにバスで使えるというわけではないんですがあのそういうあの中のです、ね、いろいろな定義を整えると、まあ、あの例えば皆さん の, あの学生証をバスで使えたりとかっていう可能性も あ, のあるかもしれません。 でまあ、それはいいんですけれどもただそういう例えば あ, のああいう小さなカードですとそのメモリーの大きさも限られますからそうすると そ, のそこに載せられる情報の量っても限られるわけですね。で例えば あ, のある暗号を解くとかですね暗号を複合するとかそういったプログラムをそ う, そういう小さな、えー、と機器に載せるためにはそ の, その機器の小さな少ないメモリーの量に見合ったようなこうプログラムを組む必要も出てくるわけです。 まあ、そういった意味でその、まあ、いろいろな制約がある計算機の上で実際に、まあ、動作するようなことも考えるというのが、まあ、現実 の, 問 題, あの問題では起こってくることもあります。えということで、まあ、こういう形の内容を対象にしますので、えまあ、そういうつもりであの進めていきたい、聞いていただきたいと思います。でまず、その準備の準備なんですけれども、と まあ、テキストを今日あの配りましたが、見ていただきますと、まあ、最初にこの4ページから6ページまで、このテキストで必要ないろいろな、えー、と記法が載っておりますので、えー、とその都度、あのー、参照してください。あ一応あのテキストはですね、今日あの、教室の後ろの方で配布しておりますので、まだ持っていってない人は持っていってください。あと、 えっ、ー、と、アルゴリズムの、あの、記法というのが あ, のありますけれども、これはまた後で、えっ、ー、と、説明します。ここまでいいでしょうか。はい。で、えっ、ー、と、今回の、あの、内容なんですが、主に、えっ、ー、と、以下の話をしたいと思います。えっ、ー、と、まず、あの、コンピュータの基本構成ですね。それから、えっ、ー、と、コンピュータの内部の紹介と。で、っ、えー、と、最後に、えっ、ー、と、メモリの、の主機液装置と呼ばれますけれども、このメモリの、 配置と容量について紹介をしたいと思いますでまずあのコンピュータの基本構成ですね、えっとまあ、テキストですと8ページ第1章の準備のセクション 1.1 から始めたいと思いますで まずあの計算機をあの構成するあの主な装置について、えー、と紹介したいと思うんですがあのその前に、えっと、皆さん、えー、と計算機に、えー、日頃あ計算機っていうのを知ってますかっていうのをちょっと聞きたいんですが、えー、と計算機っていうのを知ってるっていう人 い, います計算機って何だかよくは知らないっていう人いますか はい、まああの、多分あのどちらにも手を挙げなかった方はですね、あのそれはそれ妥当かもしれなくって、えっ、ー、と、あ、ごめんなさい、マウスが落ちちゃいましたね。はい、はいすいません、ありがとうございます。えっ、ー と, えー、と、ま、ああの、計算機の、あのじゃあ計算、ここでいう計算機の定義って何ですかっていうのが、多分ですね、こう、数学としては、 あ, のありうる質問ではないかと思うんですけれども、えー、まあそういうことでじゃ あ, あのここでその我々が呼ぶその計算機っていうのはどういう仕組みを備えた、えー、と装置なのかっていうことを、えー、ちょっとあの見ていきたいと思います。そのためにその現在のその計算機数学で扱う対象であるその計算機っていうのがどういうものから構成されているか、えー、ということをあの説明していきます。 ちなみに、えっと、今回説明するその計算機の定義からするとですね、えっと、皆さんの身の回りには、えっと、たくさんの計算機があふれております。えっと、まず皆さんがよく、あの、日頃使っている携帯電話ですね。携帯電話もこの定義で言えば計算機です。それから、えっと、パソコンなんかももちろんそうですし、あと、えっと、例えば銀行の ATM、それから、まあ、テレビ、あの、皆さん使っているテレビですとか、 あのそういった機器ですね。えっと、あれも、ま あ, あの、広い範囲で見ると、まあ、計算機の機能を持っているということができるでしょう。ということで、とその計算機 の, あのを構成する主な装置というものからあの、説明していきたいと思います。えっと、一応、あの、テキストの6ページにも図がありますけれども、その図の中からですね、一つ一つ見ていきましょう。えっと、まず最初が、この中央処理装置、えっと、CPU と呼ばれるものです。 でえー、とこれは、まずあ、これ2つに分かれてますね。演算装置と制御装置という中身がまた2つに分かれておりまして、でこの演算装置という部分で、えーとまあ、数の加減乗像なんですね。ですとか、それからあの論理演算、えー、と論理和とか論理積とかっていう計算を行っています。でそれからもう1つはの制御装置。 これは計算機全体の動作を制御するといった装置ですね。よく計算機と人間の機関、臓器を対応させるって説明することがありますけれども、こうして見てみると多分、演算装置は人間の大脳を中心とした機能を担っていて、制御装置は 小脳とか脳幹とかですね、そういう体を 制, あの制御する、そういう部分を担っているとも見えることもできるでしょう。で、えっと、次に挙げますのが、あの、出記く装置と呼ばれるものですで。これはメモリーとも呼ばれます。で、これは、えっと、記憶や読み出しの速さが、あの、速度が速い反面、その電源が切れると内容が消えるものが多いです。ですので、まあ、我々人間の こう、機能で言うと、その、まあ、暗記するような、あの、活動ですね。まあ、そういうものに対応するものと思えばよろしいかと思います。で、えっ、ー、と、我々人間はですね、その、じゃあ、あの、暗記で覚えられるものの範囲やは限界がありますから、と人間の場合どうするかっていうと、こう、紙に書くとかですね。それから、あの、という手がありますね。あと、まあ、録音するでもいいですけれども、そう何かの外部の、あの、物体、 あのメディア、物質体にこう記憶すうす。るるととといいうこをやってると思いますで実は計算機も同じようなことをやっておりまして、そのための装置があの外部記憶装置と呼ばれるものです。でこれは、えっと、先ほどのメモリーに比べますと、その記憶や読み出しの速さは遅いんですけれども、えっと、電源を切っても内容が消えないという特徴があります。でえっと、昔ですと、 とまあ、今から15年か20年ぐらい前まではフロッピーディスクとか光磁気ディスクというものが使われたんですが、まあ、現在ではあの皆さん多分使っていると思うんですが USB メモリースティックですねあとはあの SD カードのようなメモリーカードといったものが使われております、えー、それから と, と、まあ、コンピューターはですね計算機はその人間が使うことを念頭に置いてますから その例えば計算機自身が計算ができて記憶ができてもその人間がその我々がその計算機に何かこうさせたいことを与えてあとはそれに対してその計算機が何か仕事をしてきた結果を我々人間が受け取るというための装置が必要です。で、えー、と入力装置は、えー、とまずその外部からその何らかのデータを入力すると。 というためのもので、例えばキーボードですね。キーボード、我々キーボードを打つことによって、その、コンピューターに対して、こう、文字を送り込むことをやってるわけですね。あとは、あの、最近ですとマウスなんかもありまして、こう、ある特定の場所を、こう、示したり、えー、動かしたりということに使っております。で、逆に、その、計算機の計算の結果を、えっと、我々人間に対して出力する装置を出力装置と、 呼びましてこれは、例えば、モニターですね。モニターっていうのは、その、えっ、ー、と、ま、文字や、その図を、こう、表示させることで、こう、まあ、我々が、え、例えば、メールを読んだりとか、あの、動画を見たりとか、いうことができるわけですね。それから、あと、えっ、ー、と、プリンターなんていうのを使うと、こう、レポートや書類を、ま、印刷して使ったりとか、いうことができるようになります。 ということで、一応、あの、こういった形でですね、この、もう一回挙げますと、中央素理装置と、主記憶装置と、あの外部記憶装置と、入力装置、出力装置。だいたいえっとこの、だいたいあの、まあ、我々がこれから対象にする計算機というのは、えっと、以上のような、あの、要素から成り立っているということを、あの、まず覚えておきましょう。で、そこで、えっと、今日は、あの、実際にですね、その、 じゃあその計算機今言った各装置をですねあの紹介したいと思います。と あ,、まあ、あの皆さんが多分 よ, あのよく使っている、えー、パソコンですねと、まあ、あのサテライトの端末にもありますけども、まあ、それと同じような装置をこれから紹介します。